何がその出方なんかスタッフにい、ね、いいたくててうがななななあ、そススススタタタいいタッッッッフフフフ、るのの見たらすごなまってのより、けっりりり、大なり。大大スタッフ大なり だからトレーニングで体温測定したくてもその人にもう飛びかかすか<笑>かか前はそんなことなかったども会いたいな全然飛びかかってきもってきれんへん声出る<笑> 内臓も食べくやあてそうやっへえ初めてやそんな教え方してるの見、はい、たらああすごいすごいああなるほど。 スメタとか上じゃない、ないろんなものが来るねん、青とか銃とか、わからへん。分からへ ん,、えーん。いろんなことが動くんやん<笑>だから。ああ、日向の。そう、だってコーストにたどり着かへんから、うん。銃とか動くやん。そ<笑>うなっても、ね、ここでいらんねん。えーんなはいはい、すごい画期的やな。はい。全然そんな思いつかんかったわ。ましょましょ。ほら、いっぱいこれやろ。うん。いろんな。 何オッケーがわ、OK、か, からんと伸びやすいから。ああ、お尻上げて。でもなんとなくお尻上げてるってことは分かってんやろな。余計なものがついてくる。はい、お尻。ほらな。上げてるよ。そう。そう。かき手。ええー、画期的。もうや。すごかった な, な。昔誰やったかな。都度階段降りる途中で止めて下向いて降りてるときに、やった<笑>手が地面について足が まだ階段の時にもともとシリアゲルの好きこの子あの動いてる時とかでこうやってあのシリがフわって上がる子なのかなあぁそうなの、ね、それで押しようかなと思ってたけどなかなか動きながらはなのだし何シリシリ あ, ここあそういえばお玉はお玉うんお玉見てもらおうかお玉触ったの足見てて あ, あ ああ、もう、でも、ちょっと。でも、だから。うん。<笑>強くなってきた。まあ。ほとんどもうないやん。こんなも全然聞いてなかったけどな。触られるな半分ぐらい、半分弱ぐらいかな。半分抜いてる。半分抜いてる。うん、ちゃんと収まったらよかった。<笑><笑> 違うなそうなそど<笑><笑><笑>結構でもトドの時は別に何やってもいいよサインは作らへんけど。都度都度子どもたちあ どうでしょうすすかやないやシ俺朝班長やって言わ<笑>、うん、あら。 バ<笑>イバイして、ゴー、オッケー。